はい、こんにちは、チョウです、えー。この間のレースを話したいと思います。まず、マシンは、えー、ホンダの NSF1002006 年式。僕は2018年、中古車で買って、えー、夏に買って、11月にモバラツインサーキットで初めてレースを出ました。初のレースでは39秒台ですよ。速くないですで。そこまでサーキット走って約3年間ですが、 本気の練習はそのレースからですね、始めました。そして2019年も続いて、レースを参加して、ベストタイムは 38.3 ですけれども、自分の場合だと、レースの時しかタイムは出ません。だから2019年の練習走行ではずっと39秒です。これも問題ですね。で、今年から雨の陰で、表彰台も1回乗ったんですけどね、でも目標は38秒を切ることということで、 まあ、ずっと切れず、ずっっとと切れ納得できないままでで、うん、苦しかったですねで。今年5月に1回38秒に入ったんですけど、えー、そこからあの今回のレースまでどうしても38秒切れなくなってます特に今回のレースの前のレースですね大失敗しましたで前回のレースでは、えー、午前中は雨ですよ 雨でレーンタイヤを履いて、レーンで走って、で、ここから急に晴れてきて、ドライタイヤを履いたら、じゃあちょっとファイナルも触った方がいいかなと思ってますが、で、リアスプロケットを2チョコライロンゴにして、結局39秒も切れなかったですね。あの、原因はレース中にギアチェンジのポイントがめちゃくちゃになって、まともに走れないことになっちゃった。それは自分にとって史上最低の結果です。しかもね、 レースが終わったら、その次の週にまた練習倉庫にいて、練習倉庫でも39秒が切れなくなった。そこで、まあ、いつもお世話になっている方に見せてもらって、やっぱりギアチェンジのポイントをちゃんと決めないと、あとアクセルも早めに開けないとですね、タイムは出ない。そのアドバイスをいただいて、で、もっと練習して、その次の次の週から、 なんとか39秒を切れて38秒台がキープできましたさあ今回のレースですねまず練習走行で、まあ、自分にとっていいタイムを走っていましたタイムアタックでさらにいいタイムを出したんですけどホールではなくたですねそれは走行中に前に、まあ他のライダーがいましたのでじゃあもっとタイムを出せると自信を持っています まあ最終はなんか優勝なんか思わなかったんですよね。まあ、とりあえず前に速い NSF125 が行ったからで1周目で抜きましたストレートが早いのになんでそんなに抜きやすいかってあのレースが終わったら本人に聞きましたけどやっぱり今回ここのレースは初めて出ましたこのコースは初めてですね自分の運がいいですね。で 2周目からですね前にずっと早 い, いグロームがいました。そのグロームはですね自分も、えー、何回目も一緒に走ったんですけど最終もずっと、まあ、抜けないかなと思うてででも走れば走るほどだんだん落ち着いている。 そして抜こうと思って、イン側がずっとブロックされてます。じゃあ、目標をあの優勝するより38秒を切るということを要請にして、アウトでも、まあ、アウトで走っても、自分にとってはパーフェクトラインはアウトだから、じゃあ、タイムが落ちなければ走ってもいいかなと思って、結局それで、まあ、2周ぐらい走ってて、やっとアウトで抜きました。まあ、ちょっと危ないですね<笑>。 で、あの、レースが終わったら、ちょっとまあ他の方にも言われてますけど、じゃあ前の方が超えると、あの、あなたも巻き込まれますよって。まあですが、自分は普段にバトル練習があまりしないですので、インで抜くのは自信がないですね。まあ、やっぱりこれから、まあ普段の練習走行にバトル練習できれば、まあ同じタイムを走ってる知り合いに一緒にバトル練習した方がいいかな。いきなり知らない人に<笑>、 パドル練習をしたら怪しいなと思ってはい最後優勝ですね幸せですねちなみにあの今回優勝だけじゃなくて今回探してるあのクラスは m 3 e n j o y クラスというあのまあ初心者クラスで38秒を切ったので次は M3 クラスに上げました で前回までですね、M3Enjoy に一緒に走っている友達みんなが M3 にあげましたので、まあ自分だけが残されてますね。だから今回のレースは、まあ本当に卒業レースと思ってますね。で、次は M3 で多分もっと激しいで、もっと楽しいのレースを、あの、やろうと思います。楽しみですね。はい、じゃあ。 またモバラーサーキットで会いましょう。よろしくお願いします。<音楽>